リモートパークになります。で、これはアドバンストパークと基本に似てるところがあって、まあ、例えば今、駐車場のこの線が引かれてるところがまあ基本になるんですけどで、そこの横に車を止めたとしますと。今これシートベルト外れてるってなんですけど、この携帯のマークを押すことによって、リモートパークが。 で今これちょっと場所がわけのわからないところになっちゃったりしてるんですけれども、はい、これで変えられます。こちら、はいまあ、そうすることによって設定完了と、はい、でキーを持って降車しアプリを起動してくださいということで、まあ、降車する前に一度アプリを起動します。 で、これで降車しますで。先ほどと同じようで、まあ、車の横にいるのが一番使いやすいと思います。で、これで、あとはこう、くるくるという形で、携帯を使う。でこう車、ぶつかんないんじゃないかなっていうのがすごく気になるところがあったりすると思うんですけれども、まあ、アドバンストパークでもご紹介したんですけれども、 まあ、基本的にこれ機械がもう動いているものになっているので、ミスすることが基本的にはありません。でまあ実際、ここ、今、立つ場所によっては、このような形で一時中断されるということがあるので、人間は基本的にまあ動かない方がいいかもしれないというのがあるかと思います。ただ、電波がちゃんと受信するところにいないと、やはり、 しっかりと操作ができないということもあったりすると思いますし、まあ、こういった公共の場ですとね、人が出入りしたりする、行き来したりすると思いますので、ある程度時間の制限というのもあったりすると思うので、まあ、そういったところもしっかりと加味した上で操作をしてあげなきゃいけないという形で、まあ、こういった感じになります。ここれはは今リモーートパークだったわけけなんですけどもこちらの出にに関しては特に 車の乗り入れをしなくても外から操作することがま普通にできてしまいますで。ここはさっきと同じパターンなんですけれども、今度は車を右に出したいと思います。で、このクルクルしてあげれば出てくれると。 でまあこのように今検知してくれてるんでまあ、車として今障害物との距離って大丈夫なのかなどうなのかなっていうところはそんなに気にしなくても大丈夫だと思いますで。障害物がもしあったとしても車はしっかりと止まってくれますし、まあ一番気になるのはねやはりこう他者様の車とこうぶつかるかどうかっていうところが一番気になるところかと思うんですけれども、まあ、機械がやっている以上はまあ、そういったことは まあ、心配する必要というのはないよということなので、まあ、このスマホの操作にまあ専念しながら、リモートパークをしていけばいいと、まあ、いうことになりますね。はい、こんな感じです。この場合でしたらまあ乗り降り、出庫の場合でしたら別に車に乗る必要というのはないんですけれど、はい、でこれを押すと、 車両電源オフシードアをロックしますか、車内にスマートキーがないことを確認してくださいということで、ここを押すことによって、ロックするということが可能になります。でまた、まあ、出庫したいという場合は、このアプリを開いてで、パワーボタンを押してあげれば、で、また今度来たところに戻ろうと。 ことで、やってみたいと思います。まあ、車のこう妨げにならないようにバックしていくと もう一度、アドバンストパークやってみ、リモートパークやってみたいと思います。まあ、リモートパークの場合はシートベルトが外れてても大丈夫でして、でここ。で今、これ、位置が違うんで、でここ押すと完了と。で、アプリを開きます。 出たいいと思います特にこう駐車するのがね苦手な方にはすごくいいと思います、まあ、以前もお話ししたんですけれどもこれ時間はかかる操作によってねなかなか覚えてないと時間がかかるというところもあると思うんですけどある程度操作を覚えられるようになってきたら容量がつかめるようになってきたら結構早くできるでかつ これ機械が勝手に動いてくれてるんで人間が機械がミスするってことがないっていうことになります。まあ、人間はミスするんですけど機械はミスをしないということがありますので、まあ、そういった意味も考えるともう本当に駐車するのがすごく苦手で、まあ、車ぶつけそうになったり人の車ぶつけそうになったりということをすごく気にされるんでしたら、まあ、リモートパークを使うって言ってもあるかもしれないし。もちろん アドバンストパークを使うって言ってもあると思います。なので、結構、こういった意味において、かなり使い勝手としてはいいんではないかなと思います。ただ、一つだけ気にしとかなきゃいけないのがあって、結構、Bluetooth とか Wi-Fi とか、今これ Wi-Fi オンにしてワイヤレスカープレイを使うとか出てて、結構いろんなその電波が使われているような状態になりますと、 電波障害っていうのが起きて途中で止まってしまうことがあります。なので、そこがちょっとこう実用性として少しこう乏しいところがあるかなっていう気がします。まあ、こういったあの AI ボックスを使ったりとか、で車内 w i f i をこう使ったりとか、でこれ自体はまあ Bluetooth を使って車を動かしているわけなんですけれども。 これカープレイって w i f i と Bluetooth とこう両方使ってるわけなんですけど、ここで電波の競合が起きてしまうんですね。そうすることによって電波干渉っていうのが起きてしまって、リモートパーキングしてるときにいきなり止まってしまったりとか操作ができないっていうことがあったりします。なので、その Bluetooth ですねがまあ他の競合し合わないような形にしておく必要っていうのがあると思います。 でその競合しちゃうと途中で止まっちゃって、まあ、こういった今特に誰もいないような場所だったら全然いいんですけれどやっぱ実用性という観点で言ったら、まあ、人がたくさんいるような場所でもパッとこう出してパッと使える方がいいわけなんですけれど、まあ、そういった使い方をするためにはこの Bluetooth が他の Bluetooth とこう干渉しないような形競合し合わないような形で使うということが必要になってくるかと思います。そうすると まあ、今回みたいな感じで、特に電波障害というのもなく、スムーズに、こういったアドバンストパーク、リモートパークっていうのが、まあ、できるようになると、まあ、いうことになりますんで、結構、使い方、操作の仕方さえ覚えてしまえば、そこそこ使える機能だったりするんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、今回はこちらの、まあ、ノアボクシー搭載され、ボクシーハイブリッドに搭載されております、まあ、リモートパークについてのご紹介を今回はいたしました。 また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。